はい。いつもありがとうございます。かんちゃんでーす。オープニングを実践前に撮ることができなかったんで、実践終わってから今撮ってます。今回はちょっとだけ解説もあり、見どころもあると思うんで、早速ご覧ください。どうぞ。今日一応特備で、入場前にいつもの5倍ぐらいは人いたんで、最初バーサス座れるかなぐらいまでは思ってたんですけど、全然誰一人まだ座ってないです。貸し切り状態です。 お<音楽>さっきのチェリーの特殊音みたいの何ですかね 集団に止まった場合は高設定でしょうけど角地にも2種類あるんですかねお当たった あ, ったあーバーかな枚数激ヤバですけど34枚この届いたジンバル早速使ってるんですけど結構難しくて設定によってこの部分だけを 固定してそれに合わせて携帯を揺らしながら調節してくれる機能オブジェクトトラッキングこれがうまくできてないような気がするんですよね思ってたより今揺れてるような気がしますね手で持ってる時とどんぐらい違うのかなユニメモを始めていなくて79ゲームさっきのビッグもレギュラーも記録されていないというじゃあ残念なお知らせでした 現在レギュラー後120ゲームいやーこのジンバル使ってることによって手持ちでただ携帯持って撮ってるよりもすごい撮影してますよ私っていうでも店員さん何も言ってこないんですよねなんかそれだったらもう台の天板に固定して使うアームで撮影したいんですけどねそれはなんか前断られて何の違いがあるのかよく分かんないんですけど今回とりあえずこのジンバルの 撮影アプリを使って撮影してるんですけど画面越しに見てるだけですでに色味がちょっと悪いというか画質が悪いのかな純正のカメラで撮った方が綺麗かもしんないですね第2回目にしてちょっと今更なんですけどちょっとした解説も今回はできる範囲で入れていこうと思ってます通常時の打ち方なんですけど予告音が鳴らない限りは左右振り打ちでスイカが撤廃しなければ 中もまあフリーで大丈夫です別にどこでもいいんですけど左リール7上段の方がスイカが用事がない時に出てこないので効率よく打てると思います前回コメントくださってた方もいましたけどこの7が中下段まで滑ってきた時 500以上になってますこういうバー上段でも花火みたいに打てるんでこっちこっちの方が本当は好きなんですけどスイカがバーサスの場合斜めスイカも含め結構くるんで時間効率がだいぶ落ちるんですねこういう感じで。 コーンが鳴ったときだけチェリーがあるんでチェリー付近フォローしていきますでこのリプレイが転配したときに小山型に外れると当たりで1ショートなんでスイカはないですねフリーで大丈夫です今チェリーで3ショートをしてスラッシュビッビッパっていう この VS チャレンジに入る期待度がチェリープラスさっきのスラッシュ3チャレンジは 100% 発生ですこれただどんだけの確率でこれに入るかっていう確率なので当たる期待度とかではないですあとはなんだブーメラン この時だけだと思うんですけどこの消灯が少ない方が熱いらしいですはいエンドかネクスト一番しょぼいパターンですねこのシングルナビ右側がリプレイかベルの場合期待度 25% ですああもう多分怪しい感じはいこれで終わりん今のがクロスファイヤー このシングルナビの右側、チェリーの場合 35% で当選期待度ありますとりあえずネクストダブルナビ、えー、時点で期待度が 50% スイカとチェリーの組み合わせだったら 70% ぐらいだったかなこれでベルが外れたら当たりネクストああ終わりそう あー、残念。92ゲーム。あー、お願いします。うーん、リプかすいか。熱いやばいやだーちょっと集中してやります。 枠チェリーベルスイカなら何でもいいんですけどこれが外れた時点で当たりだそうですやめですねちょっと隣の台に移ります3枚目の投資になってますおメテオこれ 50% でバーサスチャレンジに発展です発展しました弱い うん、ダメですね出、うん、た出ましたフリーズ。 やったー83ゲーム、これ、XBB 確定です。やったー、導入初日も私、このベルクリーズ引いてましてで、設定差があるらしいんですけど、そもそもの確率どんぐらいなのか、私、もう2回引いてるんで。 で通算で1万回も回してないから単純に考えて5000分の1ぐらいですかねああ失敗しましたいやー何にせよ700近くはまったりだとか見どころも全然ない感じだったんであ当たったでもバーじゃないのいやー 123123めっちゃ調子いいやばい123えやばいめっちゃ調子いい邪魔しないでほしい123えもう もう克服したのでは123123皆さん見ましたもう私プロですねあと1回だったのかなこれ今の掛け声局長にやってって 言われましてやりましたやったらめっちゃ良かったですいや今のレギュラー取りながらであの成果やばくないですかお久々のあバーサスチャレンジ217ゲームですうんあ これ二角ですよねレギュラー後21ゲームすいません当たっちゃいました1ショート7は7だったかな357ゲーム3ショートでやっと当たりました 赤7 な, なんだ。バーサスチャンス中、10ゲーム目かな。当たりましたー。びっくりしたー。レギュラーかな。ああ、またんだ。161ゲーム、バーサスチャレンジの、エンド・オア・リップで当たりました。 216ゲーム、ちょっとこれでもうやめようかなって今日は思います、一応、クビなんですけどね、バーサスめちゃめちゃ人気ないし、今日も島からやばいオーラが出てます。